はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門、辻生態院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。あ僕はだいぶ髪を切ってですね、だいぶ短くはなったんですね。まあ僕の前の動画をですね、見ていただくとこう、オールバックでですね、あ全然こう雰囲気が違うとは思うんですけど、まあ別人みたいな感じでですね。で、その動画が、えっと、その、 ポールバックの時の動画かちょっとわかんないんですけどもあ、まあ、座骨神経痛でこう YouTube とか で, ですねあの検索とかた多分していただいていろいろ知らない全然知らない、まあ、全国の方からコメントをいただくようになってですねあ動画でもですね1つこう2000回ぐらい見られてるやつがあってですね本当にですねコメントもいただいてすごく嬉しいなと。 えー、思っててで特にですねこう僕がこ う, こ, うこういうふうにやった方がいいですよとかお家でこういうことやってくださいねっていう時に、まあ、なかなかこう場所が分かりにくいとか、まあ、どうしてもですねあの動画で実際あった会ってお会いしてやってるわけじゃないので少し分かりにくい部分がもしかするとあるかもしれないんですけどもあの全部ですねこの腰痛坐骨神経痛の症状でですね全、えー、部が をまあるる程度緩めることがででききれば腰痛・座骨・神経痛っていいのは改善しててますす治っていくんですねなのでその伝部を、まあ、大臀筋なんですけども大臀筋を緩めていく際に、まあ、どういうふうにご 自, 自身で緩めていけばいいのかで全体を適当にやってもやはりですねあの変わらなくて、まあ、整骨院とか、まあ、いろいろ行った時にですね、まあ、伝部マッサージはしてくれるとは思うんですけどもやはりこう効果があまり薄いと。 と、えー、いう場合はポイントがずれてるもしくは緩みき る, 緩み切るまでできていないのかあっていうふうになってくるんですね。であなたの症状、えー、腰痛座骨神経痛の症状の中でこの「大臀筋」っていっても結構やっぱ大きな筋肉になりますのでその中でもこの「臀部」の中でもどこを治療していけばあ痛みしびれが取れるのかっていうのはその 方, がその方あなた の、まあ、状態によるので、まあこういった感じでですね、今日はこの伝部のトリガーポイントですね、筋甲欠ができやすくて痛みしびれに関連しやすい部位ですね、っていうのをこの赤の点でつけてます。なので、えー、ここをですね、いつもやってるテニスボールとかを使って刺激をしていった結果どう変わるのかっていうのを試してみていただきたいんですね。で、えー、ここポイントつけてるのはですね、ここ、まあ、 腸骨っていう骨盤のき、ま、わ、あ、であったりとかこういう仙骨の際ですねでこっちはですね、まあ、大臀筋っていう筋肉がこうペターってついてるんですけどもこの下に中殿筋とか理状筋っていう筋肉が走行してます。でここの点に関しては中筋と離 が走行でで重ななってる部分なんですねこう筋肉と筋肉が滑走し合ってここの動きが悪くなるとここに筋甲欠っていうのができてで部の痛みとか腰の痛み足のしびれが起こるでもう一点ここに4つ点点点点てってバッとつけてるんですけどもこれ股関節の部分なんですね、まあ、これ前面じゃなくて後面なんですけども股関節っていうのはまあ一つの袋なので、えー、前面が硬くなっても後面後ろ側が硬くなってもあ痛みが起こると なので、股関節っていうのは前だけのイメージなんですけど、当然、お尻側も股関節なんですよね。お尻側も股関節なんです。なので、こっちのですね、この大腿骨と、まあ、この太ももの骨の端っこですね、と、この骨盤の境目、これが股関節なんですけども。 ここの際ですね。この際をですね、しっかり緩めてあげるとですね、あ痛みが劇的に変わるっていう方が本当に多くてですね。なので、えー、この 1,2,3,4,5,6,7,7 点ですね。この伝部に関してはですね、基本的にこの伝部7点ですね、をしっかり緩めることができれば、ある程度の腰痛、雑魚神経痛っていうのは改善してきます。プラスアルファ、ここだけで痛みが起こってるわけじゃない。腹、腹、お腹の筋肉とか、 だこと神経痛の足のラインとかが原因になっている場合もありますので、そこもしっかりやっていかないといけないんですけども、えー、基本的におうち で, できやる場合ですね、お家でケアをしていく場合には、あここの7点しっかり押さえていただくだけで効果は出ます。効果出ます。なので、えー、僕がいつも言っているですね、テニスボールを使った やり方ですね。えー、っていうのをおうちで、えー、ここの7点をしっかり狙ってやっていただければなと思ってます。はい。で、次回ですね、あのやり方ですね、またデニスボールを使ったやり方もう一回おさらいでやっていくんですけども、えー、今日は場所ですね。こういう場所に筋甲血っていうのができやすくて、腰痛、こ骨、神経痛を引き起こす原因となってますよっていうお話です。で、ここのここ、まあ、模型で言うとですね、まあ、模型で言うと、 まあ、この辺り、この際ですね、この際の部分であったりとか、この腸骨っていうですね、まあ、ここの頂点の部分、この辺りですね、この辺りであったりとか、あここら辺ですね、この辺り、ここがですね、中殿筋とか離上筋っていうのはこう走行しててですね、ここで重なるので、筋甲欠っていうのができやすい。あとはですね、ここの股関節の部分ですね、ここのライン、この大腿骨頭っていうんですけども、 ここのですね、この際の部分に、一二三四、ここの動きが悪くなることによって。この腰部の痛みとか、かたこの心血の、まあ、臀部の痛みとか、足のしびれが起こっているっていう可能性がめちゃくちゃ高いんですね。この前側もそうなんですけど、股関節っていうのは一つの袋なので。あの、こっちが悪くなっても、股関節の前側が痛くなるし。 あ股関節前が痛くなっても後ろ側が痛くなる可能性があるのであのまずはあこっちの後ろ後面の部分です、ね、をどうやって緩めていけばいいのか緩めた結果、えー、痛みが取れるのかっていうのを実際にやっていただければと思います、はい、今日はですねあ の, 位置のポイントだ け, だけですねこの1の1、えー、をお伝えさせていただいて、えー、次回ですね、えー、ここのケア方法っていうのをまた ああ配信していきますのでぜひ見ていただければと思います。えー、よかったらですね。チャンネル登録していただければ毎日、えー、素敵な有益な情報を配信してますので見ていただければと思います。はい。では本日は動画をご覧いただき本当にありがとうございました。